東京都、東村山市から、お越しの。電車場フェスタ、踊り方の皆様です。どうぞ、よろしくお願いします。拍手でお迎えください。ありがとうございます。はい。はい、あ、ありがとうございます。え、はい、あの、電車場フェスタ踊り子隊です。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 集団でメなうるわしゅうなんだかなんだか時々ワクワクし放題まずいなまずいな朝から頑張れ ダメージ止めないよ「今宵ますますに本生まれ自分爽快にうかに鉢切れる汗でよ」 あなたも えー、よしいいい「どんどんどんどん踊りましょう」「あしたべちとべばよ待ちもして」<音楽> Thank <laughs> you. なる男、気をつけ会場の皆様に、鳴るありがとうございましたはっありがとうございましたテンバフェスタ踊り子隊でしたどうもありがとうございましたありがとうございました、えー、とても可愛い子供たちの演舞も入り、えー、歌付きの よ, よさこい演舞でした「天使バフェスタの踊り子隊」の皆様でしたありがとうございました。